バ島からインドネシアバリ島に直行便でおよそ7時間さらに飛行機で1時間半ほどのフローレス島ラブアンバジョから旅が始まります今最も注目する港町でインドネシア政府おすすめの場所ですさあ到着しましたインドネシアのフローレス島です今は寒気ということもあって 青空が広が広っています暑いんですけどカラッとしていてこっちがいいですいいでですす気候ねここでちょっとお勉強インドネシアは島国のイメージがありますが総面積は日本の5倍人口はおよそ2億5500万人ですでは突然ですがここで問題 インドネシアの島の数はいくつでしょうかさて皆さんいくつだと思いますか正解は1万7000頭この数には驚きました250もの数多くの民族が独自の文化を継承しています日本との時差は最大で2時間です 新日国で今のインドネシアの大統領は日本を最初の外遊先として選んだんですよさて今日泊まるのは皆さんがイメージするリゾートホテルではなく船なんですということで港に到着しました今日よろしくお願いしま す, いします、はい、船ということですけどどれですか、はい、ここれれですえどれえどのののの手前ままさかの展開移動用のボートに乗り込みました こちらはインンドネシアア領事館のテディ・アンザさん通称テディさんさあ見えてきましたよ今日泊まるのはインドネシアで作られている木造船フィニッシュ船全長2 7ルで7つの帆がありますダイニングルームに個室が10部屋あるんですさあデッキはどうなってるんでしょうかお 素敵な景色大海原ですよすごいまた風が気持ちいいですね座るところもあるくつろげますねこんな船旅いかがでしょうかお約束のポーズも一応そして今日泊まる部屋がこちらです のぬくもりを感じつつもインドネシアのエキゾチックな感じもしますねへえー、かわいいこの船で私呼んだ念願だったあの島へある動物に会いに行きますインドネシアの有名な動物といえば正解はこちらです コモド ド, ししいいコモドドラゴン発見しました見てくださいこの堂々たる姿目の前かっこいいコモドドラゴン発見しました見てくださいこの堂々たる姿 目の前かっこいいということでおよそ1時間半の船旅を経て到着したのはバリ島から東へおよそ5 0 0キロに位置するコモド島ユネスコの世界遺産としても有名で野生の世界最大のトカゲコモドドラゴンを間近に観察できます 安全のため専門知識を持ったレンジャーが同行してくれます島全体がコモド国立公園の一部です生きる恐竜とも言われているんですよ猛毒も持っているし噛まれると危ないんですでもかっこいい 大きなもので体長は3メートルもあるんです。更新内のコモド抱き枕があれば、私買っていたかもしれません。そして、この後、貴重な場面に出くわしました。コモドドラゴン、また発見しました。あちらで。なんか。なんでしょう。何か大変な感じになってます。 ここれどういういとなんですかね実はコモドドラゴンの交尾が始まる時だったんです関係者もこの様子が見られるのは珍しいと話していました野生の姿のまま見られるのがインドネシアの凄さなんですねしっかり撮影できましたコモド島には 現在1日に多い時で1000人の観光客が訪れますインドネシア政府はコモドドラゴンを保護する目的でコモド島の入場制限などを検討しています今月中に詳細が発表される予定ですが2020年から1日200人ほどしか入れなくなる可能性があるということです行くなら今ですさて船に戻ると ちょうど夕日が沈みかけデッキで眺めながらゆったりとした時間を過ごしましたそしてお待ちかねの夕食タイムバイキング形式でロブスターも登場し地元の魚介類をいただきました美味しかったです船で一夜を過ごすと翌朝は早朝から活動開始 上陸したのはパガー島日の出を見るため山を登ります階段や岩場を登ることおよそ30分ああまだ一山二山越えないといけませんでも見たこともない景色みたいです見に行きましょう 午前7時過ぎ日が昇り始めました体力には自信がありませんでしたがどうにか昇れましたよそして美しい景色が目の前に朝日に照らされた島々が姿を現します午前7時過ぎ日が昇り始めました 体力には自信がありませんでしたがどうにか登れましたよそして美しい景色が目の前に朝日に照らされた島々が姿を現しますそして こちらも絶景スポットです見てください、この山の形、そして3つのビーチを同時に見ることができるんです、この3つのビーチ、それぞれ色が違うんです、黒色、ピンク、そして白、サンゴと、あと周りの岩やいろんな生態系によって、それぞれの湾でビーチ3つとも色が違うということなんです。一度に見られるってすごいですよね この中で一番気になっていたピンクビーチへ向かいます見てください砂浜ほら白と赤の砂これがサンゴなんだそうです赤との白色が混ざってピンク名前がピンクビーチになってるんですってへえ 確かに見えますねビーチに打ち上げられているのはサンゴのかけらそして楽しみにしていたのがシュノーケリングですいろんな魚がいてサンゴもきれいでした船に泊まりながら島巡りをするシーーサファリクルーズシーズンによって値段や内容が変わります 日本語のホームページもありますよさあ今夜宿泊する綾菜コモドリゾートに到着しましたエントランスも立派なんですがこちら見てください素晴らしいオーシャンビューですこの景色に迎えられるって最高ですね綺麗羽ハネムーンできたかったです 去年9月にフローレス島にできたばかりのリゾートホテルアヤナコモドリゾートスタンダードからデラックススイートルームまで合わせて205部屋ありすべてがオーシャンビューなんですプールは3つあり最高の景色を楽しめますこちらがスイートルームですお、目の前はやっぱりオーシャンビューです部屋もベッドも広いですね とにかくゴージャスなリゾート気分が味わえる大人気のリゾートホテルです。この日の ここで問題さあインドネシアの定番料理が出てきましたこれは何でしょう皆さん分かりますよねそう梨ごれんですちなみに梨はご飯んごれんは炒める揚げるご飯炒めということですねん、おいしいです ご飯の味付けが日本で食べたことのあるナシゴレンとはちょっと違ってスパイスが効いていますそんな強い癖もなくてうん味もしっかりついてるし次はいかんくわあさみ魚スープ酸 っ, ぱい酸っぱい魚のスープで す,、うん魚のスープです 辛味がガッときてその後酸味が広がって最後に旨味がきますえー魚介の出汁かな美味しいスパイシーだったり酸味だったり甘みだったり本当にいろんな味がして刺激的でした有時旅行者特別編インドネシアの旅バリ島に戻ってきたこの日 かわ い, いクラシックカーに乗ってインスタ映えスポットに向かいます景色を楽しみながら乗ること1時間ほどバリ島で今大人気のインスタ映えスポットバリスイングに来ています今からそのために準備をします着替えますよ着替えが完了しましたこの格好でバリスイングします どうしてこんなにスカート丈長いのかあとでよく分かりますバリスイングとは自然の中に設置された巨大なブランコのことここは一番最初にできたバリスイングで抜群のロケーションが特徴ですロープでしっかり固定してバリスイング初体験です 日本語で説明してくれるので安心ですそしてスカートが風になびいてますよねこれぞインスタ映え大自然の中で映える色がおすすめです撮影用に好きな方を向いて座ることができます。<笑>楽ししかかかっったなんかこう視界全部が本当に自然ばっかりですし ま、たなんか非日常の空間というか何だろう絵本の世界というか映画の世界の中にいるみたい後ろ後ろ、はい、さらにここで一番大きなブランコへ向かいます 大自然の中に私の悲鳴がこだましましたさて他にも鳥になった気分が味わえるインスタ映えスポットがありました私のようにドレスをここでレンタルする人もいれば自前の衣装でバッチリ決める人もいましたよこのふわっとなる衣装がいいんですよこれはぜひ 皆さんに体験していただきたいですフリードリンクフリーフードですさて締めくくりはお買い物さてここで問題ですインドネシアで買い物をするときやるべきことがありますインドネシアでは当たり前ですが何でしょうかなんだと思いますか さあ、正解は。値段交渉を値切るです。値、ね、切る文化があるということなので、頑張って値切ります。では、三十五万ルピア、およそ三千五百円のかわいいバッグですが。値切り初心者、私本田が交渉すると、いくらになったでしょうか。正解は二十万ルピア。 ちなみに値切った商品はもちろん買うのがルールです。買い物も楽しんで最高の旅でした。